はいそれでは原田のバーエボ直前スペシャルということで、まあ、前回に引き続きなんですけれども、えー、マスター原田さんと、えー、ロート G 所属のプロゲーマー時野さんにいただいております、はいはい、というわけで、えー、今回は「鉄拳7」を使ってお二人にガチバトルをいただきたいというふうに思っておりますこ、はい、のモモニニタターーでね、はい で前回の動画ではこの実際に写す絵っていうのは写ってなかったのかなと思うんですけどこれが背面のデザインになってるんでねこのそうこれすごいいいね、うん、これ後ろいいですよね僕らは後ろ映すれてましたけど、はい、おしゃれでお二人がしてるヘッドセットとのこの親和性というか、はいはいまあ、セットだとこ、はい、の白そうこれ ね, ねいいんですよこ れ, これねつけるとマジ聞こえないんですよ遮音性すごいす、ね、遮音性すごいのとあとここイヤーパッドが、はい、あの耳をこう 耳耳の周りを行くんで、自体押さえない結構長時間できそうなのと俺眼鏡でしょ、うん、メガネでも不思議なことにいあいいんですか、えー、いや眼鏡のプレイヤーよく言いますよねこれがあると、えっと、はいこれは大事なんです ね, ねここのパッドのせいでなんかグイッてされて眼鏡、うん、上に上がるとか痛いとか、うん、なっちゃうんでこれが割とそれを圧迫しないっていうのは重要なんですよ素晴らしいこちらも皆さんでいいあ時が目はいい目がいいんでよ僕レーシックしました ロードジーン、ね<笑>ね、のおかげで維持できて<笑>ああシャキーンとしてるんだよね、はい、いつもねそ、うん、<笑><笑><笑>んなわけで、うんえー、鉄拳セブンのガチバトルなんですけれども、はいまあ、こちらはね原田のバーなんで番組的に、はい、原田のバーなんでもちろん負けてタダで済むはずがないとえ、ね、何かあるそうなんだと<笑>いうことではい ただで済んでんたけどな今まで<笑><笑>今回はただでは済まないということなんで、うんはい、なんと、うん、負けた方にはまだ何も決まってないんですけど<笑>いやそれが そ, それ一番嫌だな<笑>エボジャパンが、まあ、うん、後に控えてるということで、はい、負けた方の残念ながら負けてしまった方は、うん、エボジャパンで、まあ、なんかちょっとあの恥ずかしめを受けることじゃないですけど。 かまあ、ファンサービスでもいいですし、うん、そのせっかく会場がね、はい、あるんですから何、うん、かやっていただこうかなというふうに思っております。ので負けないようにお二人 なんかふわっとしてて一番嫌だな<笑>後付けでいくらでも<笑>いくらでも帰れるってこと で, し、ね<笑><笑><笑> で, ね、<笑>でも結構そのファンサービスはね特にあのお二人は普段からされてるでしょうかそうですねせっかくねエボー会場は本当にいろんな人と会えるので、うん、そういうことをねさせてもらう場所でもありますのでまあ これもういつも言われますけど、うん、負けなきゃいいんですよ。あ<笑>上がりました。<笑><笑>じゃあ意気込みえっ、ー、とどうしますか。じゃあこらいいですかはい時のさん意気込みお願いします。えー、私何を隠そう今回ネボジャパンストリートファイターだけと思ってるじゃないですか。思ってる。エントリーしてるんですよ、うん、こ, こっちにまずそうなんです。まあまあでももともと 結構やできてるからね。本当に強いですよ。もともと鉄拳は時々割と強いのは知ってたから。そうなんです。えー、シックス、ファイブ DR、シックスあたりはかなりやりこまさせていただいて。セブンも相当やってますね。セブンしかも動きレーンじゃなかった本当に。あそう。本当に。<笑>当にこいです、ね、んなの来るんでしょううだって。撮って ネ, ネイティブ号機使いでしょネイティブ機使いま い, い, い, いったよそのままのコマンドコマンドコマン ド, コマンドをめちゃめち ゃ, めちゃにしてやればよかっただから原田さんそのストリートファイターでプレイしてた号機使いがプレイできるようにっていう感じで設計されてるじゃないですか鉄拳の号機そうだからスト特にストフォーの号機を使ってる人はそのままいけるぐらいで再現しようっつってやってみた結果本当に。うんうん た本当にこういう人がいるやつが<笑>来まして<笑>困りました ね, いやいすね困りましたね吉本先生はホに皆さんにもお世話になりました。はいはい、ありがとうございました、はい、元気で行かせていただきますはい伊、はい、さん頑張ってくださいありがとうございますさあそれでは原田さん意気込みお願いします俺はじゃあできるだけこうあんまり時々対策できなそうなキャラでいくしかないかな、まあ、リディアで最初暴れてみようか<笑><笑> 一応ルールなんですけど、はいえー、と2試合選手、まあ、あ3ラウンドを1試合としてあじゃあ1回試せるね1回試せるですちょっ と, ちょっとリディアで暴れてみようかな俺もリディア別に全然使えないんだけど、うん、じゃあせっかくなんで、えっと、でもレポジャパン準拠で負けた側はキャラクター変更かステージ変更、ね、ああなるほどああだからうルールです ね, ルールですねそうだ Get ready for the next はい、それではお願いいたしま す,、はい、お願いしますお本当にリディア・ソビエスカを選択しました、ちょっ と, んちょっと、うん、あんまり専門じゃないんだけど、こは こ, こはランダムで、ランダムではい、いきます、はいはい、お狭い三島道場ですね島道場来た、さあ、リディアは、さあ、えー、ちょっと暴れてみるしかないかな、まずは。うん、最後に追加されたキャラクター、空手を伝えるキャラクターですね、はいはいはい、かなりね、このリディア、リーチが長いキャラクターで。そうそうそう もうゴきキっていうのはやっぱ懐に飛び込むのが難しい、うん、そしてコンボも難しいというキャラクターになっております、うん、ポーランド実際にこの女子の空手世界チャンピオンの方がいらっしゃるんですよね、えー、はいはいはいおっ、使ってるいよさあまずは波動拳で決定していくのは、はい、ゴキドウゴーキ接近戦ですやばいやば い, やばいうそう下段から入るのもうそれしかないからしょうがないんだけどなるほど下段からね、この連続技がかなり多くつながるという キャラクターですそしてゲージがたくさんあると、より強力なコンボを繰り出すことができますが、あ下段多いな下段が多いと、体力はほとんど、あっ、これ、2ラウンド設定になってますね。あ本当だあじゃあああラウンド設定ででいいいきますよしゲーム設定あ厳し厳けける逃げる今逃げるジャム打っててたをげく原田さん 魂の台足これで一試合目リーチは時の豪樹連続技で攻め込んでいくのは田中マスターだがちゃんと切り返しもういもういですねなんだ こ, れなんだこの技分かんな、ねかかね、<笑><笑>でも原田ダさんが手数が多いんで結構時の豪樹壁に追い詰められてますが。 いい残り時間は10秒ですけ、ね、どこれはカーれ ダメだ。まあ誰でるキャラで行こう。まずは時々を切ってキャラクター選択で変えます。キャラクターを変える。変えます。これはね、これちょっと思ったのがね、今のでちょっと見切りましたか？のたかあね、あ、お、これマードックいけるな気がする。マードックにカわっている。ードックは、こ れ, これキャラこれはラ ン,、ね、ランダムですね。はい、よいしょ。 前、まあまあ、はで、い、まあ上層は狭 い,、はいはいはい、上層中層は狭いステージですね、はい、ステージギミックのあるステージ割れるやつですねこれそうです、ね、時々ペースで進んだ1試合目でしたが2試合目原田マスターが選んだなードということでこの狙いはいかにいかマードかねあんまりねなんか分かる気がするねうまいをね潰すことかこ れ, だこれありそうなの こ れ, こ, れこれだけこれで終、ね、ことであるれのいいいいててんまりねういことは関係ないタックル自体が抜けるのがすごい難しくて倒された後とも楽になっているというまずはこのタックルでダメージを取っていったのは原田マスタ ー, ー, ターている 2D の技をたくさん使っていきます 2D の技をたくさん使っていきます2度目のタックル読みかっているああ原田さんさあ起き止めよガードしているやばいやばいやばい 接近ダメージを取らないと い, いけない時のまずいまずいあまずいまずいまずいまいいい今度はタックル空中拾ってるダメージが入らない時間は少なくなっ て, ているもう一回タックルだまず<笑>まずいまずいまずいまずいまずいまず い, いまず<笑>いまずいまずいまずいまずいまいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいかずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいい いやもうこれ、攻めるしかないもう接近戦小技での応酬右でもそうです社会でオッケー投げはできますタ ッ, タックルオッケー社会パンパ ン, ッパンオッケー波動拳で体力波動拳でいく波動拳タックルのタイムでいくマードクは で, で, でかいやいやいやまずまず<笑>ちょっと待って寄られちゃう寄られちゃうこれやばいやばいやばいやば い, <笑>やば い, やばいオッケーあっ よ, よくしちゃうんだだがまずいぞスクリューして待て待て、オッケー大き詰めはどうする バックルに行くか軽ぶりしてるていいでさあ、ほんま投げ抜けておぉーマジカさすがにこれやらしいよねまずいなこれで一対一。さてこいよこれ。運命の決定戦です、次の試合のこれはステージ選択は行けキャラクターを選べますキャラクターも選べるけどか、ま、さすが、ね、に5機から変えるとかあるのかな 一応は時野さんは鉄拳6もボブ使う か, からね<笑>、まあ、ボブの印象あるねさすがに全然わかんね、うん、<笑>ステージ選択でいきます得意なステージを選べますキャラクター変更しなければ選べる、はい、これね一般的には豪気は、ね、壁が結構強いんじゃないかと思うんですけどおっしゃるとおりそうだねということは壁なしはなしといやでもやっぱ今度、ね、狭すぎると今度それはそれであそうやっぱりバードックで で嵐に怒られるわけです荒ら、はい、されなければ俺はいけんじゃないかなと思っ、はいはい、逆に壁際嫌なのは時のも嫌なんじゃな い, なゃない 確, か 確, かさ確かにさっき見えたのがタックルに対して波動拳で迎 撃, 撃するっていう動きは広い方がやりやすいですよね、はい、遠距離戦で行かしていただきますなるほど壁なしステージにカーソル合わさっていますが曲もいいインフィニット あ, ある意味 2D 格闘的な感じになりましたねこれ。曲もいい よく見ましたね、TWT でもこのステージ。まあ現定を選ぶとね。僕選ぶ人多いんですよ。曲が好きって人も多いし。曲この曲本当にかっこいいです ね,、うんうん、ね。さあ決定戦。決定戦。まさかの原田マードックハックル作戦。これに対して。俺も時どうする？とりあえず大足作だ。大 ヤ, う ヤ, ヤよし。もう一回二回の大足ああやっぱりね。大ヤはねここ。抑えてますね。あこの後半当たりか。後半判定つけるんですかこれ。 開発者に何でこうなってんのという不満をぶつけられるこれは新しいですねはい、はいはいはいはい、開しながらはい は, 基本的な性能は高いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなく力たんだはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはッはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい いていて。ス 体マスターも切り替えてますね先ほどゲラになったんでたあは中くあ落としてて食これはやはり抜けるのが難し い, 難しいこれ両パンチをね連打しないと抜けられないんでうわこれは真ん中両パン抜けだがレジ状態だと攻撃力が上がっているおおあうまいうまいうまいジャンプで打ち落として空中ですミスってんじゃん瞬刻撮が速かったゲーからレジ使いたいゲージはたくさんあるゲージを吐いてさあどうするの 横いいいっっっててるののがああ、はい、届かななけしたたどどどうう最<笑>最後の最後でね、ね、あバシッとバシッととバやられた、ね、今ヒットがちょうど発生するとこだったんだんいい あ, あ,、えー、ありがとうございました。 いやもうなんかねタックルに対してやんなきゃいけないなと思ってたんですけど、うんはいはいはい、最後の最後でうまくかみ合わせることができました、ね、原田さんもねタックル行った後置き攻め実はレパートリー毎回変えててでき<笑><そう><笑>るだけ変えたんだけどね<笑>そうそうそうただしいや白熱した勝負でした、えー、いや時藤さんおめでとうございますありがとうございますと原田さんにははい 罰ゲームとして、はい、ええー、三月三十一日四月一日四月二日三日間行われるエボジャパンで何かしらを何かしらを言っていただく、はい、何から分かんないですけどねこれはもう原田さんにお任せするというような形になりますハラさんにお任せするんですか、うん、あまああの こ, こちらでねあの競技の上でいろいろやっぱ揉んでいただいてロロ時間たっぷりありますからもう決まってますけどね、はい、あれ<笑>そうそれと入ったねエントリーするけど<笑> <笑>マジか。それやばいですね。面白い。すごい速さで終わる企画だけど。いやでも、ないですよね。あんまりそれ、なんか初戦ぐらい勝ちたいよな。そうですよね。英語のね、ラスベガスでは俺一回エントリーして、一回目は勝った。こと あ, る あ, あ、そうなんですね。前例があ る, ねがあるねえ。え、じゃあ鉄拳ですか。あ、それ鉄拳で。鉄拳でってことですよねあ。よねあ、そうですよね。さすがにちょっとそれぐらいでやると、なんか。 苦情が来そうだ。止まってる。普通にメーカーからやめてもらえます。<笑>来そう。自社からも来そうです。<笑><うそ><笑>確かに確か に, <笑>確かに。まあ何をやるかはね、そう皆様もぜひお楽しみにしておいてください。はい それでは鉄拳セブン7ガチバトルを終えたお二人に、えー、試合の感想を聞いていきたいと思うんですが、はい、えっ、ー、とでは時戸さん勝利した時戸さん、はい、い, いやー激闘でしたね<笑>本当にまさかマードックが出てくるとは思いませんでしたね<笑>キャラクターなんか予想してたんですかいやなんかキングとかがすごい好きなイメージがあってあ、はいはい、確かに鉄拳エイト のねはい、キングが楽しいなんていこと、ね、原田さんっていわた、まあ主人公角の平八とかっていうのがイメージしてたんですけど、うんまあ、最初リ デ,、まあ、リディア出てきてマー、まあ、ドック出てくるっていうのはねなかなか。 作戦があれですよねそう知らなそうなリズムを使うとかで、ね、<笑>本当に勝ちたいんだなっていうのが分かる罰ゲームが分かんないって一番怖いで<笑>っっすよね確かに。試合してやっぱこのちょっといつもよりは大きなモニターやって、うん、思ったのはやっぱちょっとあの普段やってるのより大きめなんですけど横並びで対戦する、ね、エコなんかでは、うん、こんぐらい大きい方が、うん、やっぱその角度とかも、はいはいはい、そのなんていうか横から見なくてもいいし、うん、あとやっぱね隣 あれでちょっと白熱するとねぶつかっちゃうとかもあるんですけど、はいはいはい、そういった心配もなくプレーできるんで、うん、すごいいいかなと思いました確かに確かに、うん、快適そうにプレーできまし た, ました、ね、割と、はい、話してやったけど全然動和感なかったですよ ね, ねやっぱりそうですか、うんうん、横から見てるって感じで全然しなかった、うん、やっぱりやっぱりいいこれぐらいがちょうどいい、うん、なるほど27インチという大きさ、うん、はい、はい、こちらの詳しい説明はねあの前の動画で3人で話してますので、はい、そちらの皆さんチェックをお願いしますぜいぜい 試合の感想をいやーあのー、本当に「ストリートファイター操作で。 遊べるキャラを入れたのは失敗だった。何年目だって話。な<笑>だけ世界一弱豪はしといて。え、うん、2016なんで、ね、大変ですもう結構ですけどね。うん、<笑>こんな時になって俺に帰ってくると思いますよ。こ<笑>の時を経てね。<笑>時を経て、ね。は<笑>い<笑>、うん。<笑>いやでもなんかマードックタックル作戦も確かにそれは<笑>そうですよね。ね。あれはあれはね<笑>やっぱりいいキャラなんですよ。ままねはい、あんまりもう一回。 入っちゃえばもう、はい、鉄拳うまい下手があんまり関係なくなるだろね。そうなんですよね。うん、結構その例えばですけどね、その職場に俺鉄拳強いんだよって言ってるやつがいて、うん、その人を見返すってなった時に結構マードクみたいなキャラを、ね、そうそう倒せちゃったりするんで。結構あれタックル分からってると。<笑> こ, こんなんのは鉄拳じゃないとかそいつ言い出すから。ということで、はいうん、そんなわけで、えー、原田さんはそのあの、ね、選手参戦とかエボジャパンではないと思うんですけど、うん、時野さんは「あの鉄拳セブンでもエボジャパンエントリーしてるということで、ね、そうなんです、うん、皆さん応援もまたねこれからもちょっと鉄拳の練習もしますんでそちらの方もよろしくお願いいたします。おい まあ、1回戦突破を目指してますいでも本当にエントリーするって知らこともるなかったいですししだっていう仲間内でどれかにエントリーしようってメインタイトル以外 で, あで、まあ、僕はちょっと鉄拳結構やらせていただいて で, でもいいかもねそう、うん、お互いのコミュニティでそういうのちょっとやってみる、ね、そうす、ねうんはい、いですね久しぶりにまた、はい、よろしくお願いします、まあ、そうですね時戸さんなんかはだからそのエボジャパンの試運転にもなった機材的にはこの M3 のモニターとヘッドセットの H3 あそうです ね, ねああそうそうはもう現地でもあるわけですから、はいはいうんはい、主運転になったと、はい、ちょっと今日はこれ 持って帰って、はいうん、持って帰らせてら持って帰<笑>って帰 る, って帰るだったこれもらえるんだよ<笑>もらえるんもらえるんだよエボジャパンまでちょっと、ね、<笑>あいいなこれなんてただおたしをとしてるんですか<笑>はい、はいはい、じゃないですよ割といい値段するからね<笑>ここ<は><笑>そうですねはいセットでね<笑>セット で,、ねはいットでね、お願います、はい、ありがとうございますさあというわけでお送りしてきましたハルドノバー今回はね結構あのエボジャパン直前スペシャルということでいつもと一風変わったあの内容でお送りしてきましたけれどもあのー、この番組今回の配信いかがでしたか皆さん じゃあどうですか時キさん。なんかあのいつもの原田のバーと場所は同じなんですけど、実はね、場所は一緒なんです。その雰囲気違くて、<笑>今回はそのまあモニターとあのヘッドセットに特化した番組となったんですが、はい、やっぱなんかあの新鮮でしたね。原田のバーで。 なんか普段僕があの YouTube のほうでやらせていただいてる隔離研究室みたいなことでやっぱ原田さん、うん、知識半端ないんですよやっやっぱ昔のっからの PC ゲーマーでございますので<笑>、はいはいはい、なんかそういった貴重な意見も聞かせてもらえて、うん、本当にあに楽しい時間と有意義な時間を過ごさせていただきました、うん、はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、じゃあ僕から言った方がいいですかマスター原田にいいいですか、うんはい お、うん、お疲れ様でしたお疲れれさででしたいやいやいたましたた、あのー、いあの番組、はい、でもやっぱり、あのー、みんな普段一人で検索したりとか、うんね、あとほんに友達ぐらいしか情報ないからこ う, こういうのを意外とこう詳しい人やってる側と作ってる側みたいなんで、うん、考察するのは割と。 いいろんななのでやりたたっっ思ね楽確かに、うん、なんか買う人の結構参考になればいいかなっていうのは本当思ったし、うんうん、そういう意味で言うとちょっと新鮮でしたね、はい、そうですね。ぜひ他のソニー製品とかでもやれればいい面白いかなと思いました、はいはいまあ、別にソニー製品に限らずですか ら, <笑>らと思いましたねはい、はい、ありがとうございましたそうす、ねえー、確かにあの しかもプラスアルファの要素がエボージャパンに参戦する方は我々がレビューしてたこちらの製品をこの体感できるっていうのもちょっと普通 の, そ の,、ね、あの何かの商品紹介するときにはない要素ですよね実際にたぶんすごいたくさんの人が、ねえー、と各種タイトルエントリーしてる鉄拳け1000人超え。 エボジャパンてまだ伸びてるみたいですけど。ということを聞いてるので、うんはい、なんで実際、体感する方はぜひ楽しみにしておいてくださいと、なんか自信を持ってね、うん、いいものだなって思えるものだったんで、そうですねまあ、この大きさはいいと思ってもらえるよね、はい、多分ね多分そうだと思います割、うん、とやりやすいっていうね、はい、いいんじゃないかなあとヘッドセットも、ね、やっぱりその装着感なんかも、ちょっと選手の皆様、楽しみにしてもらえるといいんじゃないでしょうか。うんうん はいそしてそのエボジャパンもそうなんですけれども、えー、といわゆる本家エボといいますか、ラ、う、ス、ん、ベガスで、えー、夏に行われている、今年は8月初旬に行われる、ねえー、エボリューション2023になるんですかでもこのモニター、M3 とヘッドセット、H3 が、うんえー、採用されているということですね、はいはい。という発表がなるほど。 あったようですなるほ ど, るほど、そうなんです ね,、まあ、ねあなるほど刀剣部の採点って言われているエボリューションで、うん、使われるものであれば、うん、間違いないでしょう、うん、ということも言えますよねそうです、ね、えこれ本家のラスベラス、はい、な何台何台持っていくんですかあ、そうです、台数ス3台出すんですかエボジャパンでだって300 500? 500? エボジャパンで300でだラスベラスですか ?500? 500? 500? 500? 500? テントセット1000ってことですか、ね、えこれ空輸するんですかそれとも空輸アメリカでアメリカで用意するんですか アメリカで調達、一台ぐらいなくなっても分かんな い, <笑> い, や い, ややない。<笑><笑>やめてください。一台が一番バレるか一<笑>台だったときに絶対にハルダさんになりますよ。こ<笑>あいつなんか抱えてるぞて。<笑><笑>なんでハルダさん抱えてるんだろう。<笑><笑><笑>はいというわけで、えー、今回ハルダの場でしたけれども、うんえー、気づけばハルダさん三月十四日でハルダの場って二周年。 なんですね、あああんまり意識してなかったですけどと時津さんが出られた回これ初回でしたっけ そ, そ,、ねはい、それはこの番組の前なのもっと前でそれはあそっかの、ね、多分、あのー、あそっハミツーでやってたじゃない時だ そ, うそうだそうだ確かに確かにまだおおよそそれから2年が経ったということで2周年ですね、うんうん、じゃあその原田の場ー2周年になるわけですけれども次回の企画はなんと、うんうん まだ決まっておりません。んああ、びっくりした。<笑><んか><笑>びっくりした。決まってなんかったんだ。決まってない事多いな。な ん, な ん, なな<笑>なんでね、うんえー。まだ決まっておりませんが、次回のハルトの場またよろしくお願いいたします。はい、また違う舞台でお会いしましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。